後段作戦。最終作戦。バトルシップ・ウォースファイト。出撃する。艦隊、フォローミー。 Is 私、ここで戦って聞くれちゃいます。みなさん、私の指示にしってください。まあ、なければいい 違うわ全ては皆さんの健闘が成し得たこと。<笑> そうよね、これは従来相関の実力ってやつよ。エネミーシップ is in sight! オープンファイア 直援隊も攻撃隊の援護に回ってどうだ参ったか私砲台撃戦」って聞くと燃えちゃいますファイヤー40門の炭素魚雷は伊達じゃないからね 海のくずとなりなさいなそうだねそこにいたでしょ、まあ、当たらなきゃ残念だったねりょいっぱいさあかかってらっしゃいファイヤーファイヤーファイヤー 違うサラの戦艦がそんなに…提督のおかげですね<笑>帰ったら乾杯しましょうこれが従来双冠の実力ってやつよ…素晴らしい That would be great. チョコレンテモンコーディステイも攻撃隊の援護に回って私ます しましょうこれイ従来カーの実力ってやつよ。Enemy ship is i n s i h t Open fire! 空隊も攻撃隊の援護に回って私砲台激戦って聞くと超えちゃいます 何 な, なに提督のおかげですね。私ですはでんか乾杯しましょう。いやだ、困ってしまいます。あれ北ミさん今の北タさんは見ててくれたのね 戦力かか燃えちゃいます 第1次攻可動機全機発艦感じないわぶっ殺されてんか感じないわ第1次攻撃隊全機発艦感じないわ か, かかってらっしゃい 直縁隊も無攻撃隊の援護に回って沈まない感じないわさあ始めるわ本当にアウトレンジしてあげるんだから攻撃隊全機発艦<笑>私だって、ね、本当は輝きたかったいつまでもこの海に駆け巡って 通りに。 提督、おめでとうございます全作戦回式の攻略に成功しましたこれが新しい五光線の最高の力よ成功です髄核には幸運の女神がついて<笑>いてくれるのだから<笑>これが従来相反の実力ってやつよあーよかったー活躍できて我が輩がトネである ヨガネーソンだん。貴様が世のアドミラルというわけか。ふっ。なるほどな。いいだろう。見せてもらおう。貴様の再配を。な。楽しみだ。 The fleet has returned. I am much obliged. I'm sorry. Admiral, how did you d o